企業がうまくいく人といかない人の違いって何なのかって言ったら、まあ、これ前の動画でもちょっと喋ったんですけど、私は今まで1000人以上のいわゆる医療従事者ですね、えー、の独立開業に関わってきて思うことをゼロ一で本当にサラリーマンの人から起業してもらって、まあ、例えば年商3億とか、まあ、そういうふうなクライアントさんがまあたくさんいて、まあ、全国にあの1000店舗ぐらいうちの、まあ、あの、が関わった、まあいわゆるこちらを挙げるわけです。はいであのー じゃあの私のその富士塾の塾生さんの中でね成が出る人と出ない人は何だったのかっていうところは何なのかって言ったら、まあ、一言で言うとやっぱりね、まあ、あの強い信念持ってる人は起業してうまくいくけど信念がなくて戦略とか戦術だけをあの手に入れようとしてくる人はうまくいかなかったですはいえっとまあなんで私が一言言いたいことは何なのかって言ったら戦略とか戦術はねもちろん大事なんですね 特にコロナ禍になってウェブの需要ってすごい増したから、ウェブができるスキルとか、どういう戦略でね、どういう戦術で現場でやっていくのかっていうところは非常に大事ですけれども、それ以上にやっぱり信念を持ってその仕事に取り組むというふうなことだったりだとか、まあ、俺はこうしたいんだ、こうなりたいんだっていうもの物を持ってる人は絶対気球でうまくいくんですよ何。何を教えても。けど逆にそれがない人は本当に ずーっとグラグララ<笑>ですね、えー、あれが流行ったらこれがいいだとかこれが儲かるだとかあこっちがいいぞとか<笑>っていうところで結局ブレます。はい。でやっぱこう時代は変わってくるし環境変わってくるし働く人もね流行ってるメディアも売店も SNS も変わるわけでしょ。でそこでやっぱりあの一、ー、個だけブレないものは何なのかって言ったら 内側から湧き出てくる信 念, 信念であるという風なな、それをやっぱり持ってる人はすごい起業するにはすごい向いてる人だなという風に思うので参考にしてください。はい、藤井塾ももう1000人目以上熟成、排出してきました。で、その中でも、まあ、年商3億以上でね、7店舗とかやってると。 えー、とか年賞5000万とかね、チラシ開けて売った人とかたくさんいるので、その人たちのノウハウを一冊の方にまとめましたので、YouTube の人は、ね、100円で請求できるんで、今すぐゲットしてください。以上です。